穴あけパンチのゴミで作るガクアジサイですまず材料を用意します花びらと葉っぱと土台の作り方は別の動画をご覧ください真ん中のつぶつぶを穴あけパンチのゴミを使って作ります穴を開けた後の丸い粒はゴミ受けに溜まっていますからこれをナイロン袋に移します 塊を潰すように振ったり揉んだりしたら、カラースプレーを吹きかけます。ここでは紫色を使っていますが、ピンクや水色、黄緑色なども綺麗でしょう。スプレーを吹きかけたら、袋をよく振って色をなじませます。全体にほんのり色がつくまで、これを何度か繰り返します。色がついたら、 紙の上などに広げてしっかりと乾かします。乾いたら、土台に貼っていきます。刷毛にたっぷりつけた澱粉のりを、土台の上にのせるようにして、優しく塗っていきます。それをパンチの穴にぎゅっと押し付け、余分なものをはたき落とします。周りは1センチほど残してのり付けした方が、 後で花が張りやすいです土台の周りにボンドで花びらをつけていきます花びらと花びらが少し重なるように貼るといいです花びらの真ん中に用地や綿棒の先を使って木工用ボンドをつけていきますそこに発泡シチュロールビーズを置いていくと 花の芯になりますビーズがない場合は余ったパンチの丸を貼るといいでしょう花ができたら葉っぱを貼っていきます葉っぱが余ったり足りなくなったりしないよう2、3枚ずつセットにしておいてから作業を始めるといいです葉っぱの根元にボンドをつけ全体のバランスを見ながら花の下に差し込むようにして貼り付けます ボンドがが乾けば出来上がりです雨やカエルカタツムリなど6月らしいものと一緒に組み合わせて飾りましょう。